今回の動画では薄毛の人がやりがちな今すぐやめた方がいい習慣についてのお話です。今すぐやめた方がいい。なぜ薄毛の方が伸ばしっぱなしではいけない習慣なのか納得のいく内容になっています。そしていい髪型を保つための習慣となるための具体的な方法についてもお話しさせていただいてますので最後までご覧ください。 いつもご覧いただきまして本当にありがとうございます。薄毛だと気づかれない髪型にしませんかヘアスタジオ102チャンネルです。数多くある薄毛の解決方法、その一つとして髪型の可能性をお伝えしております。私は小学生のとき野球をしていました。野球をしてたので髪型は強制的に丸坊主その時みんなと頭の形が違うことを知りました。私の頭の形はそう、後頭部がない絶壁頭でした。それは友達から揶揄される的になります。 笑い飛ばしつつもそれは大きなコンプレックスとなりました中学生になり野球をやめてから髪を伸ばし始め絶壁だとわからない髪型を探し始めました色々いろいろな髪型を試しながら失敗する中で絶壁だとわからない理想的な髪型が見つかった時は本当に嬉しかったことを覚えていますそれからはパーマやカラーをして色々な髪型を挑戦することがとても楽しくなりましたコンプレックスから髪型を意識することがきっかけで私はヘアスタイリストの道を選びました ヘアスタイリストになりこの32年間多くの方のコンプレックスと向き合い髪型を通じて笑顔になるお手伝いをしてきました私も年を重ねたこともあり同じくお客様も年を重ねる中で髪の毛が細くなったコンプレックスをお持ちの方が多くおられます髪が細くなったことで薄毛に悩み髪型を諦めてしまっていることは本来の魅力を出せずにいることに他なりません髪型には人を輝かせる力があります本当にもったいないことです その髪型の持っている力、髪型の価値をお伝えします。今回の動画では薄毛の人がやりがちな今すぐやめた方がいい習慣についてのお話です。今すぐやめた方がいい薄毛の人がやりがちなやめた方がいい習慣5つ1つ伸ばしっぱなし2ついつも同じ場所で分けている3つパーマカラーをしないカットだけで済ましている4つスタイリングしないドライヤーを使わない5つ スタイリストに相談しない。この5つの悪い習慣のうち、今回は1つ目の伸ばしっぱなしにするについて深掘りしていきます。まずは結論から。今すぐやめてほしい理由は、バッチリ決まる髪型に維持できないからです。髪を伸ばしている途中であったとしても、ヘアサロンで髪型の調整は必要不可欠です。ちょっとしか髪の毛伸びてないのに、来させようとしてるのか、お店が儲けたいだけでしょう。いいえ、違います。 なぜ薄毛の方が伸ばしっぱなしではいけない習慣なのか納得のいく内容になっていますそしていい髪型を保つための習慣となるための具体的な方法についてもお話しさせていただいてますので最後までご覧ください薄毛の方はサロンに通うのが遠のきがちですその理由は3つ見られたり触られたりしてスタイリストに知られたくないという理由が1つ2つ伸びた分だけ切ってくださ い, いや短くなど曖昧なオーダーになってしまい 具体的に薄毛をカバーする髪型をオーダーできないこと。三つ目、サロンでいい思い出がない、いい経験がないため、サロンに行くのが憂鬱で仕方がない、の三つです。三つの理由にどれも共通しているところが、サロンに行くのが面倒だという端的な理由だけではなく、心理的な負荷を乗り越え、サロンに通われている方が多いのではないでしょうか。気になる場所の髪の毛の特徴は、髪の毛の量が 少なく髪の毛が細く髪の毛の伸びるスピードが遅いのが特徴ですおよそ髪の毛の太さは60から90ミクロン細い毛の場合40から60ミクロンです3割程度細くなって外見的には半分程度に見えます髪の毛は一つの毛穴からだいたい23本生えています気になる場所は毛穴からだいたい1本が多く生えていない毛穴もあります密集度でいうと3倍の違いとなります 髪の毛の伸びるスピードはだいたい一つで一1ンチから2ンチ細い毛は成長できないとすると5ヶ月でたい1 0ンチ以上の差になりますですから時間の経過と比例して気になるところと気にならないところの差が大きく開いていくのです差が開くことで薄毛が目立つヘアデザインになっていきます例えるならば屈強なラグビーチームが対戦チームと並んだとしますプロチーム同士ならば 体の大きさや背格好の格差がさほどなく気にならないでしょうそれが対戦チームが小学生のチームだったらどうでしょうか並んだ場合プロのチームは小学生に比べてすごくたくましくも見えるし小学生の場合はより細く見えるはずですよね同じ物質で差があるものを配置させて同時に見る場合感じる見え方に影響を及ぼす対比効果こそが薄毛の方が髪の毛を伸ばしてはいけない決定的な理由です 薄毛でもバッチリ決まる髪型は髪の毛の量やバランスを際立たせないことで成立しますこまめにカットすることで気になる状況に合わせて量が多いところをなじみがいいように減らしたり長くなりすぎたところを切ることによってバッチリ決まる髪型に仕上げていきます定期的な髪型の管理が大切なのが分かりました 次に大切になってくるのが習慣に変えること習慣化するための具体的な行動をお伝えしていきますサロンサイクルを考えるときに大体1ヶ月とか1ヶ月半とか月単位で考えることがあります月単位で考えてしまうと日数に誤差が生じますサロンサイクルは月単位で考えない週単位で考えるのが正解です正確に定期的なサイクルを実践するなら週単位で考えましょうバッチリ決まる髪型が維持できる消費期限について 男性の場合で言うと3週間から5週間ぐらいまでが理想的ですどのような髪型の場合であっても6週間を過ぎたあたりからヘアスタイルは維持ができなくなっていきますできるだけ7週間を過ぎないようにしましょう女性の場合も同じで7週間を過ぎないようにしましょうスケジュールを決める3つのステップ参考にしてくださいステップその11週間のうち通いやすい曜日を決めますお仕事や家庭の事情で サロンに通いやすい曜日があると思います。曜日が決まれば、都合の良い時間帯を決めると、より具体的です。大まかでもいいので、午前中、午後、夕方なんかで決めてください。ステップその2、週のサイクルで予定に入れる。例えば5週のサイクルだと決めたら、1年先までのスケジュールを決めましょう。明日の予定や来週の予定が、えー、あるよっていう方は多いと思います。しかし、4週先以降ですね、 予定が詰まっていなかったり調整が可能な場合が多いはずです特別な用事ができない限りはサロンに行く日として事前に確保します髪型の優先順位を上げて予定を取ることで保つことができますステップその3ヘアサロンに予約をするヘアサロンでは次回予約を受け付けているところも増えてきていますそのサービスをぜひ活用してください しっかりと定期的にキャンセルすることなく信頼関係が築けたお店の場合半年ほど先まで予約を取ることが可能なお店もあります今回の動画では薄毛の方がやりがちな、えー、今すぐやめた方がいい悪い習慣についてお話をさせていただきました通い慣れたお店や信頼できるスタイリストがいてると相談できるのですがデリケートな問題なので相談できなくて困っている方が多くいらっしゃるように思います ヘアサロンに行くことが嫌だったり髪の毛が伸ばし放題だったりどんな髪型ができるかどうかわからないという方がおられます LINE アットに登録していただけると、えー、直接相談もできます特典としてチャンネルで使用しているヘアスタイリング剤の紹介をさせていただいてますお悩みの方はぜひご相談くださいヘアスタジオ102ではチャンネルに出演していただけるモデルさんを募集しています男性女性性別は問いません年齢も問いません 詳細については概要欄に記載していますのでご参考にしてください LINE アットの方でもご相談を受け付けていますよろしくお願いしますではありがとうございました